どうもこんにちはあのうちです。ということですね、まあ、本日はですね、鬼滅の刃刀鍛冶の里編第1話で登場しますね、えー、上限の鬼のパワハラ会議のね、まあ、見どころシーン見ていきましょうということなんですけども、まあ、原作でいうところの98話と99話のパートとなっております。ということでね、まあ、早速見どころシーン見ていきましょう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 楽しみですねうんいやかっこいいね国志望ねうん、まあちょっと人によってはキモいとね<笑>思うかもしれませんがまあ、僕はですね結構好きな部類ですねまあそんな感じの見どころシーンとなっておりますはいということですねまあ、皆さんいかがだったでしょうかまあ、上限の鬼のパワハラ会議はこんな感じなんですけどもまあ、次回ですねまぁ、あ、刀カジの里縁の第1話のね、まあ、見どころシーン全体的にね、まあ、見ていきたいなと思っております ってことでね、まあ皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。ってことで、皆さんコメントもよろしく。また次回の動画でお会いしましょう。うっば制作。制作。ありがとう。ありがとう。あなたたち。あなたたち。だから。だから。できた。できた。鬼滅を。 応援しま す, しますうま い, うまい